スタビリンク裏が緩まなかったり、それをやっと乗り越えたら、キャンバーボルトが何をどうやっても緩まなかったり。これはラスペネではなくて、なんかの凍結スプレー。バーナーは怖くて極力使いたくないので、熱するのではなくて冷やすスタイル。あとは、メガネをハンマーでぶったたくパワープレイだ。 まず前回の補足なのですが、私はサイドエアバッグのことをよく考えず、ピラーの射出防止クリップを切断してしまいました。せっかくなので、A ピラーの内装はなしでいこうと思います。というわけで車高調取り付けを始めていくんだけど、まず本体、美しくかっこいいですね。ダンパー ZZR って低価格帯だと思うんだけど、 作り込みは十分いいです。で何が問題かって、このスペック DSC、モーターで減衰を自動調整するシステムの取り付けなのね、使わなくなったゴミ箱に一旦入れてるんだけど、長ったるい車内引き込み用ケーブル類と、モーターユニット本体、三脚付きのスマホ用ジンバルが、言うこと聞かなくてブルブルブルブル。 中身はこうなっています。変えるのはてっぺんだけだから、本体を取り付けた後に考えればいいかな。減水力調整ダイヤルを一旦外して、このモーターユニットに付け替えるわけですね。どうやればいいのかわからねえし、ネットを調べても、大した情報がなかったけど。で説明書の方なのですが、わかってはいたけど、初心者 DIY お断りしようですね。本体の取り付け自体は、どの車種も大体一緒だからどうでもいいんだ。 むしろ締め付けトルクがご丁寧に書かれてて助かる。でも問題なのは、あのスペック DSC とかいうモーターユニットを、どうやって本体に取り付けるのか、はっきり書いてないことなんだよね。なんだこのスマホジンバルの付属アプリ、全然ピント合わねえな。まあだらだらやっていきますよ。片方で予習して、もう片方で撮影って感じでね。肝心の本体についてなのですが、このアプリ使ってる限りずっとピント合わないのですが、うーん、私は走りながら考えるタイプなので、 ぷんかんぷんです。減水調整ダイヤルをグリグリ、なんかクリック感がない。この部分を外して、さっきのモーターユニットの、細い棒みたいなのを差し込むわけですな。というか今調べてたらネットに説明書載ってたわ。グダグダじゃねえか。まあまあ、今回の動画は、全然わからんっていうで落ちネタだから、素人が触るなよっていうコメントを書きたいだけの人をつって、維持費の足しにするためだけの動画だから。さて、まだ取り付けてもいないけど、 私物感をより演出するために、ステッカーを貼ってしまいました。難しいイメージあるけど、外すボルトはそんなに多くありません。歩兵突撃前の歩兵爆撃の感覚で、センテラスペネを吹いていきましょうね。というかさ、ABS センサーだっけそこのクリップが、どうすれば外れるのかよくわかってません。追いつかえねえな2万円のスマホジンバル。はい、今のがキャンバーボルトです。撮影以外で何やっても外れなくなったやつです。そして、ブレーキラインのホースを止めているボルトも、これ外し してから気づいたんですが、下から吹いた方が良かったですね。まあすぐ外れるところだけど、あとはスタビリンクですね。上側は見やすいからいいんだけど、下側が向こうから手前にボルト刺さってて、見づらいし、電動インパクトが入らないんだよねはい、あくまで途中経過報告なので、ここで終わりです。どう緩めようかな